解説音声担当のキリタンです今回は「ガンダムマーク2」制作のパート51になりますそれではご覧ください前回の動画の後タガ鋼の厚みを測ったら 0.1 ミリ弱になっていてダメになる覚悟でもう一度研ぎ直したのですがその結果厚みは 0.05 ミリになった代わりに。 タガネとは全くの別物となってしまいました。どうなったかというと、タガネのように削ることはできず、ナイフのように切り目が入るようになったのです。とはいえ、指に当てても切れることはなく、とても不思議な感じで、極薄、極細のデザインナイフで筋彫りをしてる感覚なので、タガネよりも圧倒的にヨれが発生せず、たったの2、3回走らせるだけで、十分な深さが確保できる、そんな道具になっています。 使いづらい一面としては、1本目のラインに対して、追従性がほとんどなく、少しの変化で新しいラインを作ってしまう点です。とはいえ、タガネでも解決策が同じで、これとは違う欠点があったので、逆エッジのフリーハンドでの筋彫り以外は、特に問題はなさそうです。まだ慣れていないのであれですが、もしこれを使いこなせるようになれば、もうワンランク上の筋彫りができるようになると思うので、今後は、 これで0 0 5ミリの筋彫りをしていこうと思いますそれでは前回の続きを筋彫りしていきたいと思います 彫りが一通り終わったので次はここを埋めてしまいますここで一度、全体のバリを取っていきます続いて 後頭部に貼る予定のプラチップを製作していきます。切り出したこれに C 面をつけていきます。 それでは接着していきます サイド部分は改めてスジぼりしていきます次はパテを塗り傷とひけを処理していきます今回は形が複雑なのとあまり削りすぎたくないので。 天板のすじぼりも見やすくなったのでとりあえず現状はこんな感じです。 最後に後頭部のセンサー部分に取りかかるんですがここはどうするかずっと悩んでました当初は開口してクリアパーツを作ろうかと思っていたのですが脳内シュミュレーションを毎日何十回やっても回答が得られなかったので開口するのはやめて上にクリアパーツを貼ることにしましたそのために少し雑ではありますがこんな感じで大体の型を切り出しています プラ板を削って、形を出していきます。あとは、現物合わせで微調整していきます。見にくいですが、こんな感じになりました。 と大変なので両面テープでくっつけておきます次はこちらのマスクパーツですこのパーツは筋彫りの彫り直しだけしようと思いますそれではまず 全体のヤスリがけから 正面のへの字は下手に手を出すと汚くなりそうなのでこのままでいこうと思います。ということでこれでこのパーツも完了です。いかがだったでしょうか今回の動画はここまでになります。それではまた次回でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。